こんにちは、金黒です。YouTube を運営していると、何段階かでチャンネル登録者数が気になるポイントがあります。まずは1000人っていうのがあって、1000人になるとようやくその YouTube チャンネルが収益化できるようになります。このチャンネルのサラリーマンが YouTube でマネタイズ、まだ始めたばかりですが、まずは1000人というのを目標にしています。 今現在は1000人がものかなりほど遠く感じてるんですが<笑>、できるだけ早く1000人に到達させたいとは思っています。そしてもう一つの YouTube チャンネル、カニクロレビューチャンネルは現在チャンネル登録者数が1万3000人を超えました。そのレベルだと次の目標は3万人になります。3万人になれば今度は YouTube のメンバーシップっていうのが使えるようになって、 私を応援していただける方からお金で支援していただくっていうことができるようになります。3万人になってメンバーシップが使えるようになったとしても、私をお金で支援しようという方、まあ、いらっしゃらない可能性の方が高いので、まあ、一つの目標として3万人というのがありますが、やはり一番大きい目標は10万人です。10万人になると、多分、まあ、アフェリエイトも含めてなんですけど、 サラリーマンをやめて、この YouTube とか他のこのネットだけで食べていけるようになるんじゃないかなというふうに思っています。その10万人にいつ到達するのかっていうのを予測するようなサイトを見つけました。それがソーシャルブレードというサイトです。ソーシャルブレードのサイトから、この YouTube を検索するところに、日本語で金黒っていうふうに入れて検索します。 そうすると、私のサイトが2つ出てきますが、カネクロレビューチャンネルを選んでみます。現在の推移を見ることができます。このサイトは、この調子で YouTube チャンネル続けたら、未来を予測することもできるようになってて、ここをクリックすると、今後のチャンネル登録者数の推移の予想が出てきます。今現在、この私のペースだと、10万人に到達するのは、 まあ、ざっと見ると2020年10月頃っていう風になっています。さらに、この下のグラフを動かして、細かく推移を見ていくと、約2020年8月頃、ようやく10万人を突破するっていう予測になっています。実際のところ、私がこのペースで動画をアップしていくことができるかっていう問題もありますし、Google が YouTube のアルゴリズムを変えてきて、 全く違う傾向を出すっていうこともあると思いますし、広告単価がガツンと落ちるっていう可能性もあると思います。このネットの世界だけで食べていくっていうのはあんまり私自身は考えていませんが、私自身、一級建築士だったり、宅地建物取引士だったりと、そちらの方も仕事で充実していますので、その仕事を続けていくことも十分考えれると思いますので、やはり YouTube は 副業的な使い方っていう風になるとは思います。すでに YouTube でチャンネルを運営されてらっしゃる方は一度このソーシャルブレードというサイトでご自身の YouTube チャンネルを検索されると未来の予測が立てやすいと思います。ぜひ参考にしてみてください。また今後も YouTube でマネタイズしていくような情報をお届けしていきますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。